乾杯乾杯いただきますそれでは改めまして乾杯

まだここにある。乾杯。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。はあ。今日はもう胃のままに食べる日。昨日夜中の三時ぐらいまで仕事しててお腹減っちゃったから寝る前に食べて飲もうかなと思ったんだけど我慢したのは私。

今ね、3時なんだけど朝から何も食べてなくてまだ仕事したりとかいろいろちょっとやっててさこれでお腹ペコペコなのだからちょっと中途半端な時間だけどもういのまんまに食べようと思って<笑>いただきますちなみにねチキンは3個買ったこれ2個あるんだけど。

もうバーガーからいくねお腹が減りすぎちゃってちなみに今回の動画は晩酌1週間を撮影しようと思っててこれが1日目うんうんおいしい<笑>

ペペコココでコンビニ行っっちゃったから<笑>すごいおか買ってきちゃって<笑>なんかキャラメルコーンのこんなのが出てた大きさ7倍キャラメルペースト11倍だってやばいね太りそう<笑>おでんはね大根と厚揚げと卵

あ、すごく美味しいあ、あったかいものを求めてたんだ、私<笑><笑>あたし美味しい最高だわうん。あと、今回は一週間分とるから初めに長々喋ってちゃいけないんだよね<笑>

このか髪の毛がもうああもういいよいいよ別にきのうの夜お風呂入ったしちゃんと。<笑>う入らない時はねちょっとねめんどくさいから入られるけど。<笑>

寝る前にね、ケンタッキー食べてる人の YouTube を見ちゃったわけよ私。それで、うん、ケンタッキーが食べたくて食べたくて。<笑>うんうん。うん。私ケンタッキーもオリジナルチキンが口の中にある状態でコールスローサラダ食べるのが大好きなの。<笑>

チキンとコールスローはね、私セットなの同じ方いらっしゃいますおい<笑>しい、うん、幸せかわい

本当は妹の家にね遊びに行こうと思ってたんだけど昨日夜中まで仕事してたしもういいやと思ってフフい人で飲むことにした私ケンタッキー食べたあとなぜかラーメン食べたくなるんだけどやばくない<笑>それを阻止するために今日はセブンでおでん買ってきた

ビールが美味し い, 幸い<笑>私やっぱり家飲み好きだわ<笑>あなんか今エアコン切ってるんだけどもうすごいよこの下はヒートテック着ててでさらにもう一枚着ててでズボンはズボンは2枚重ねしてるあ靴下履いて。

さらに下に下枚入ってこれ入って<笑>なんか光熱費が高くなってるじゃないできるだけ暖房まあ、暖房つけると乾燥もするし<笑>もうだるまのように着込んであったし行動してるんだけど<笑>でもさすがにお酒飲むとほら熱燗飲んでたらあったかくなるけど基本氷入れた飲み物飲んでたりとキンキンのビール飲んでるから。

お酒飲んでるときはちょっと暖房つける今日はあったかい寒い日はもう朝からやっぱ暖房ないと無理だし<笑>何の話してるんだかね寒くなってきてると暖房つける私今この話してる間に空っぽレモンサワー。

さあ、一週間の晩酌って言ってるのに一日目でちょっと私話しすぎだよね。ごめんね。<笑><笑>乾杯。お<笑>い<笑>しい。<笑>乾杯。<笑>ちょっとね、これを食べてみる。

なんか全然お腹いっぱいにならないのバーガー食べてチキン肉食べてポテト食べたでしょでおでんも食べたの<笑>なのにまだねすっごい大きいんだけどなんだろう私手が大きいからあんまりちょっとわかんないねあこれでいいからビールの缶に対してこのサイズなんだけど<笑>いただきますうん

おいしい<笑>これはやばい、うん、これはお酒進もうああおいしい<笑><笑>

こんな感じの日曜日<笑><笑>もう。いいの

いただきます、うんうん、最近フィーラン好きで体にいいしちょっとベーコン入れないものを作ろうと思ってたのに忘れちゃった全部にベーコン入れちゃった

ちょっと青臭かったりするからちょっと焼いたピーマンに肉味噌をつけて食べるのが好き肉味噌ピーマンも美味しい、うん、<笑>今日はこんな感じでヘルシーにゆっくり飲めます

ク レ, クレープ奪いしちゃったちょっと生理前で甘いものがどうしても食べたくて<笑>もう美味しくて幸せ<笑><笑>思ったよりもりもりだった

うん、見て500円で買ってきたロゼシャンパン今じゃがいもをふかしてるところなんだけどちょっともう我慢できないから飲む今日はなんかね飲みたい気分なのでここで開けちゃうちょっと怖い毎回怖いんだけどちょっと離れたとこでやるあ開いた開いた あ, いた あ, あ怖かった

いいね、うんい。美味しそう。それでは今日も乾杯。うん、美味しい。飲みやすい。これで五百円だったら全然いい。うん。美味しいわ。

いながらまずはポテトサラダを完成させちゃわないといけない昨日食べ過ぎちゃったから少しおしゃれなご飯にしたら食べ過ぎないで済むかなって思って<笑>よく分かんない考えのもとシャンパンを開けてみたんだけどなんかシャンパン開けた時点で失敗してる気がするマッシュするのがないから<笑>シャンじで行っちゃう柔らか

美味おいああ美味しいわとりあえずレトサラダ完成しょ本当しょはさ今日チキン鶏肉をさ焼くつもりだったんだけど<笑>もう疲れたんだけど<笑>飲んだのがいけなかったから頑張りますか

コの間にニンニクを入れてるいってらっしできたニンニク鶏胸焼き買ってきたガーリックのフランスパン、うん、ポテトサラダちょっとだけ持った野菜<笑>

やばい全然取れてなかった<笑>ぬるくなっちゃったから氷を入れたの<笑>それでは改めまして乾杯おいしいいい香りっ作ったポテトサラダか

おいいしポテトサラダおいしいおい、うん、しいもうおいしいしか言えない<笑>うんうんあやしいね外で食べるポテトサラダがちょっと苦手なのも結構マヨネーズが強すぎて。

別にマヨネーズ嫌えてないんだけどマヨネーズが強すぎるとちょっと苦手なのねやっぱ自分ちで作ると調整できるからいいね美味しいうん最高でございますう<笑>美味しそうこんな感じちょっと胸だからね

どうしてもパサパサ感はあるんだけどなんせ昨日食べ過ぎちゃったから胸にしましたいただきますうんうん塗ったいももでやった方が美味しいんだけど私は今しめ<笑>

そそうそう、今回さ7日間撮ろうと思ってんのに3日目でこんなさ長く喋って大丈夫かね私<笑>すごい長い動画になっちゃったらどうしようね全然話違うんだけど今日ねさサミが 100g58 円で売っててめっちゃいっぱい買ってきた<笑>めっちゃいっぱい買ってきたっていうか1パックの中にいっぱい入ってたから私さサミ大好きなの。

でもささみって鶏むねよりも高いから普段買わないのささみと刻んだザーサイをあえてごま油とラー油を垂らして食べるのが大好きなの<笑> そ, それをやろうと思ってるまあ鶏むねでもいいんだけどなんだろうね私ささみ好きなのささみフライとかねそうだから

ちょっとささみが安く買えて嬉しかったのとなんか今日はちょっと仕事でいいことがあってすごく気分がいい<笑>だから開けた<笑>そんな感じの火曜日でございます<笑>あちょっと明るいでしょ背景なんでかって言ったら今ねまだ5時<笑>

です。ごめんなさい。<笑>乾杯。<笑>明日、明日よ。今日はすき焼き。よいし彼が来てるので、二人分です。こんな感じ。甘いもの、ステーキ、ポテトサラダ。すき焼き。

渡しちゃったけど、そちっち入れすぎたかも、うん、そっち。そっちもらうわ。もう変もう変。濃い濃いね。良、ね、くないだ。それじゃ大腸検査お疲れ様でした。<笑>乾杯、はい。今日も乾杯。<笑>いただきます。うんうん、濃い濃くない？無限。あそう。でもまだ本調子じゃないだろうから薄くしない、ね。もう変こう。はい。

麻<笑>酔して眠ってる時に麻酔してだよなんか痛い痛い痛いは分かるじゃんポケモンカードって言ったんだってで麻酔から起きた瞬間に先生にポケモンカードって言ってましたよって言われたの<笑>おかしい<笑>どんだけポケモンカードだって<笑>、うん、い, いただきます柔らか

おいしい、うん。いい感じ、うん。うん。よかった。うん。うん。染みる。ま、う、あ、んね、昨日飲んでないもんで、ね。過、う、剰、ん、かった。<笑><笑>ごめんね訂正してくだくだ電まして。次回。<笑>

美味しいわうん、美味しい今日はこんな感じの晩食ですそれでは明日バイバイしたかった今日は買ってきた親子丼今日も乾杯いただきます

今日は金曜日ちょっと漬け置きしておいたささみささみフライを作っていこう。

パン粉漬け完了半分以上冷凍しちゃうよ揚げながら飲む<笑>乾杯いただきます<笑>はぁ美味しい

幸せ。<笑>頑張ってあげます。完成。それでは改めまして、乾杯。

味付いてるからそのままで一口、うんうん、今日は金曜日の夜だから映画でも飲みながらあ飲んでやらめ映画を映画でも見ながらゆっくり飲みます<笑>では土曜日

土曜日<笑>何食べたらいいかわからなくてそういう日ってないだからとりあえずほうれん草とベーコン炒め作った<笑>ちなみにバターは使ってなくてその代わりに粉チーズを上に振って食べるのそうあと大切にとっておいたクラシック久し<笑>ぶりの登場でしょよしょそれでは今日も乾杯いただきます

おいしい絶対足りないんだけどちょっと今考えられない何が食べたいのか本当にわかんないんだよねお腹は減ってるのにそう、そんな感じいただきまーす、うんーお い, いいお酒のつまみだ<笑>

私の1週間晩フどうでした？<笑>野菜食べなさいって感じよねもっとねでもここだけ言い訳してもいい結構ね野菜は夜食べるのお酒の邪魔になるって言ったらあれだけどそこまで私すごい野菜が好きなわけじゃないから野菜はできるだけお昼に食べるようにしててお昼に食べてた<笑>一応言っとくね<笑>言い訳しておくね<笑>

<笑>うんあの1週間は生理前から撮影始めたからもうめちゃくちゃお腹が減って食べ過ぎた日が結構ある<笑>今逆に食欲がすごい落ち着いてる時期に入ったから、まあ、ちょっとこれだけは絶対足りないんだけど

も, もうこれにあとちょっと食べてゆっくり飲んでようかなっていう気分<笑>そんな日です<笑>またねちょっと7日間撮ったのは私初めてだと思うんだけどまたねいつか<笑> 7日連続撮れる日があったら撮ります私土曜日の晩酌が1週間の中で一番好きなの。

食べようかなって考えながら飲みたいと思います一週間の私の晩酌見てくださりありがとうございました改めまして今日も乾杯美味、うん、<笑>しいまた来週